ガスヘブン来ましたゆえどうしたのめちゃめちゃ音立てるね1秒でも早く動きたいのよ1秒以上固まってたけどね黙れ小僧僕の方が年上だけどがすみませんでしゃばりませんお3人合流だね 心音しないなーキラー誰なんだろうキラーはトラッパーだね肉壁でナイス。 っ、hey, oh、いがありたと まずい。すみすみ出て。なんとか粘ってくれてる。 あの至近距離からよく耐えてくれた。ここは危ないから離れておこう。地かか。罠いっぱい置かれそうだね。ゆいこっち、気づいてないかな。ゆえ治療しよう。ごめん、耐久切っちゃうから助けに、行ってくる。罠チェックしなきゃね。 置いてるねースミス逃げようああ下できっとげやったほうが良かったのかな そうだここの発電機まだだよね。ちょっと、近寄っとく銃を回してたんだ。ゴリ押しないす。それまずくないノーワン警戒で助けたのかなそりゃそうだよね。ストライク警戒してるかな きっとゲマだ残ってるスミスが追われてる早くゲート開けてあげなきゃ、oh、my God! なんでこんなところに罠あるの キラーこっち来てる。 運転助ける。ローリー。ごめん、来ちゃった。まだ空いてない？ ありがとう。